新幹線あっ3段階ですこれ。 高井田中央高井田中央です地下鉄線はお乗り換えですお出口は右側です 結果<笑><笑><笑><笑><笑><音><音><音>、JR 東海のが嫌がっのるんです。<音> もなく 高, 井田中央高井田中央です。<笑><笑> なんかしか<タッ>ファイト屋さん。<タッ>